角度でも披露していきたいと思いますので近くに来たらお写真撮っていただきたいと思いますのでいずれは目の前の小手くんぐらいで大きな体を披露していたいているはずですぜひ皆さんこううふうていたさい て, そ, て, てそのままプールってサインでさあがーのおにそのままプールのサインを出して<笑><笑>さあ今ですねおたくさかなり馴染みの 在桃园 私が出てるときは練習にいっぱい使い合っいいやえたしてた はい、いすあぜひねお父さんとすっと同じ効率を見比べてみてくださいねさあお父さん一見ずるっとしているようにも見えますが全身びっしり毛が生えていますさあ特にこてつくんの首元にはライオンの盾があてとても大きな体をしていますよ皆さんどれくらい毎日お魚食べてるなと思うんです 大体ですね、ま、ねまだまだのお疲れさまでし<笑>たじゃん。 朝はおいしそうにツルツル食べてたのに。<笑>